どうもなりんでーすフーターズさんの新宿西口店さんに行ってきました前回のお姉さんにお勧めされた夜のルノブのフーターズぜひご覧くださいどうぞうこれさこれ映えるやんちょっと待って食べとってこれちなみにモ ッ, ッカとカルーラとベリーあーああ手をお酒が入ってるとかあっどうぞず頑張乾杯しようええー ど <laughs> う これね、確かに甘いんだけど、マジで最初にまず、ウォッカがパーンってくる。で、その後に軽い甘い、チョコ甘いってなるけど、多分結構飲んだら結構強いるかも。あ、でもうまい。あの、はい、ちなみになんか夜、ダンスがあるって聞いこれはもう終わっちゃった感じなんですか。今日は多分終わっちゃったかもな。なるほど。え、何時からやってるの大体7時過ぎから、はい、お店の状況によって1時間に1回ぐらいのペースで。あー、なるほど。で、今日はもう終わっちゃったそうあ、わかりました。 え、ちなみにえっと…やっぱカレーしょうがいるんです、えー、ですかあーうまそう。 辛っこれ、俺、辛いって想像してなかったからマヨネーズと辛いソース最初辛くて、で、なんかクリーミーな感じもあるこれ、お酒のつまみになるわこれってなんかお持ち帰りみたいないきますねあ、できるんすかあ、マジですかすあ、お願いします、すいませんありがとうございます、はい、いますいませんきまきまできるんだねさすが帰って、あ、あの可愛い子が持ってきてくれたあ、これ、食べるみたいなねそうです辛い、辛、ね、い、辛い はい、じゃあ行きます。はい、チーズ。 行ってきましためちゃくちゃいいことあったねでもダンスが見れなかったのかもうちょっと見るまでやめれないみたいな風うた次回第3弾リベンジしますはいでこのチャンネルではこれからもセんベロの動画をどんどん上げてくので皆さんチャンネル登録本当にお願いしますまた少しでもいいなと思ってくださった方はグッドボタンもよろしくお願いしますコメントの方もぜひよろしくお願いしますそれではまた次の動画でお会いしましょうまたねー